千葉県北東部で揺れを検出。千葉県東方沖で地震。推定災害震度3千葉県北東部で地震。推定災害震度4。 速報、最大震度は4です。 震源情報。震源地は千葉県東方沖。深さ 30km。マグニチュード 4.2。この地震による津波の心配はありません。 地震情報、午前0時2分頃最大震度4を観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震源地は千葉県東方沖。震源の深さは30キロ。地震の規模を示すマグニチュードは 4.2 と推定されています。この地震で最大震度4を千葉県北東部で観測しました。また、震度3を千葉県南部で観測しています。